あ、めっちゃ文字とかもフ、はい、ーザーワールドですね、うん、SE も<笑><笑><笑>すお願いします、解説をはい、はい、えっとこちら、ハイラルヘインの戦いとなりましてハイラルヘインに押し寄せた厄災の魔物たちを、うんえー、ハイラル王国のウリンクたちが迎撃、えーまあ、するという戦い今、強敵である森リはい え、標的との戦いはですね今表示されているウィークポイントゲージというゲージを減らして、えー、敵の隙を突いて、えー、戦っていくという流れになります。うんうん、これ、前作の時もありまして、そうですね。なんでただ正面から戦うのではなくて、敵の隙であったりカウンターであったりを狙いながら戦っていきます。で、ウィークポイントゲージを減らしていうと、えー、強力な攻撃で敵に取り戻させる。うんうんうんうん リンク一人でしたからねそうですはいつけましょ う, う、はい、それで今右に出てる拠点を制圧するっていうミッションをこうやっていくの一つを制圧したいよということ で, です、ねはい、もう一回やってみましょうかあ、そしてどんどん城下町の方に来ている、はい、そうですねはい。 キャラクターアクションと、えー、シーカーアイテムのアクションを駆使しながら、えー、戦場攻略していきます、はいでえっと、先ほどの、えー、強敵ボコブリンなんですがちょうど今、えー、っアイコンが出ていると思います。うん はい、このように<笑><笑>言葉を失って<笑>そうです、ね、あのガードを固めている時に、えー、とリモコン爆弾で、えー、カウンターを取りまして、はい、そのガードごとに、はい、対して、えー、このように強敵を、えー、シーカスンを駆使して倒していくという、はい、私たちあの四角いのと丸いのをこう交互に投げて精一杯だった またそうですね強敵に対してカウンターのチャンスが出ましたね。あ, ーーあちょっと遠かったですね。<笑>遠かった。<笑>あそこからパラセールで攻撃するみたいな。あそうですね。いすねはい出会ったりというようなコンボも繋げます、うん。回避ジャストは一発で成功できたんです。<笑><笑>そうですね。ああチャンスまたチャンスがはい。 敵の突進攻撃に対してアイスメーカーで考えられて。でさらにそこから、はい、すぐにポイントゲージをすべて削れたと。突進を今止めた形なんですね。はい、インパです。そんなに可愛いとは、かっこいいイメージがあったんで、インパさんは。そうですね、百年後、はい。百年後あのリンクを導いてくれるような役柄で登場しましたが、百、はい、年前のインパとして。 はい、操作してリンクと同じように活躍でき る, でるど、えっというとリンクでは ZR 攻撃固有アクション攻撃でですね弓を弓矢を使いましたが、えっと、インパの場合は、えー、敵に陰を付与してそれを獲得すると、えー、分身が増えていきまして、はい、それでさらにリンクと戦えるようなアクションになってちょっとイイーガダンっぽいですね うん、シーカーカ族のね、どうですの<笑><笑> と陰を吸収するほど分身が増えていきますのであの、はい、こちらの手数が増えてウィークポイントゲージのを削るチャンスを一気に削れるす。で韻を集めていく状態では、はい、必殺技も強力になりまして。ああ強敵をかっここいいじゃあこの